いいでしょう私のところにも NHK 関係者からの内部告発と思われる文書が届きました、えー、ニュースセブン、ニュースウォッチナインおはよう日本などのニュース番組の編集責任者に対し NHK の幹部が森友問題の使い伝え方を細かく指示しているトップニュースで伝えるなトップでも仕方がないが放送尺は三分半以内昭恵さんの映像は使うな前川前 文科時間の講演問題と連続して伝えるななどというものですと、非常にリアルな、あまあ、これは NHK が、先ほど会長は圧力に左右されずと言ってましたけど、もう自ら圧力にすり寄っていくと、忖度しているような、これは内部からの情報だと思われますが、こういう実態あるんじゃないですか、会長上田会長。 ま繰り返しになりますが、まあえー、放送法の規定に基づいて、NHK で編集権を行使する権限は、まあ、会長にあると考えておりまして、まあ、実際の 業, 業務運営においては、放送部門の最高責任者である放送総局長に文書し、えー、そのもとでそれぞれ番組制作責任者の策定に当たっています。 個々の番組の内容については現場に任せて、現場がその都度自主的に、えー、判断いたしておりますが、NHK としては、あ先ほどから繰り返し繰り返し申し上げてますように、公平・公正自主・自立を貫いて、えー、人からの圧力や働きかけにも左右されることなく、視聴者の判断のよりどころとなる情報を多角的に伝えていくことが役割だと考えておりまして、えー これをしっかりと守っていきたいというふうに考えております山下芳樹君、まあ、残念なご答弁でしたあの前会長がノりを超えたですね権力との癒着をやられた直後に現れた上田新会長がですねやはりこの問題ではもっとですね敏感な感覚をお持ちいただきたいと思っております今そのことが視聴者からだけではなくて私のところにこういう内容の文書が届くのは初めてですこれほど 政権からの圧力がを忖度するようなことが、NHK で常態化しているっていうリアルな告発ですから、私はこれは有意識問題だと思うんですね。権力の監視という公共放送の使命、視聴者の期待を裏切るような権力への協力、こういう姿勢を改めることなく、ですね最高裁判決をお積み付きに受信料契約と支払い義務化の強制を進めるなら、私はむしろ市民の不信感が増すだけだろうと思います。受信料の不払いもですよ。 市民からの注文の一つの形であって、NHK はその声に耳を傾けて改善を図ることで、市民との、あるいは視聴者との相互関係、信頼の構築が成り立つものだと思っておりますし、だから私は何もこう NHK を、なんですか、こう批判するだけが私たちの立場ではないということを、まあ、常々申し上げてきました。私は市民にとってもですね、放送という知る権利、 いや文化のありように深い関わりを持つ社会の機関メディアを自分たちがお金を出して財政的に支え、権力からも資本からも、そして商業主義からも自由な放送のあり方を保障していこうという公共放送制度というのは現代社会において貴重な文化なんだと思っております。そういう認識自覚が市民にも必要だというふうに理解をしております。皆様の NHK ではなくて、私たちの NHK に、 育てていくことが必要ではないかなと思っております。まあ、その点の感想一つ。会長に伺いたいと思います。上田会長。お答えいたします。まあ、繰り返しの部分もありますけれども。N. H. K. のよって立つところは、視聴者国民の皆様の信頼であるということは、私も確信に対しております。え、これが何よりも重要だということで、この信頼を得るためにはですね。報道機関として自主自立、不偏不党の立場を守り、公平公正を貫くことが。 公共放送の生命線であるということを認識いたしておりまして、会長の職責をしっかりと果たしてまいりたいと考えております。